後ろ来たこっち入ったのはこっち来たのは こ, うこのままの状態今度はこういう状態それが入れ替わってこう来たこの2つだけこう来たのがこう来たのがこっち外はこう内はこうこの2つだけねでまあなんかいろいろあとその次技なんだけどまあ技の前にもう少しねやりましょうであと正面打ち今正面打ちやりましたけどえっ、ー、とじゃ正面 面きこう彼、多分変わってやってたんで、バーンってね、ここ来るんですよね。で、次これ来ますけど、これも転換と同じ、転換、こうやってやって、転換来ましたよね。だから、こう持って、こうやってやったのと同じ。こう転換向こう、どうぞ。で、それで、来たら、持たれたのと同じ。来たら、あちらへどうぞって感じ。で、変わってる感じ。来たら、 転換を持たれたときに、あちらへどうぞ。転換。入り身だったらこうですけどね。入り身だったらこう。転換だったらこう。こうかこう。で、同じ。それでついてもらって、はい。こう。触って。今入り身の形。じゃあもう一回。転換。転換だったらこう。で、あんまり、こう触ってないと突いてちゃうから、バーンって。触ってなんか感じてないと、ここね。彼ど、どういう状態かなっていうのを うさ セ, ンサーセンサーを一応する、すぐやてくるほうがいいってね、なるべくやらせくてね、切れちゃうと分かんないわけです次な何来るか分かんないだからあ、まあそういうこと、じゃあ、転換やりましょう、来たら転換、で触ってる感じ、ここ、から来たら入り身をする、これも触ってる感じ、ここね、硬くしない、動かさない、この手を、この手はコントロールできないから。 もう打たせて、勝手にどうぞ僕の元にいたところを打ってくださいって触ってるのそういう状態で触ってるからほらいろんなことができるのねで転換で転換という意味でゆっくり打ってもらって線を外して転換と同じゆっくり突いてもらってゆっくり突いてもらって転換と同じこあこれ右だねもう転換だったらこう触ってるどっか触ってる じゃあちょっと、ちょっとやってみようどうぞ。え、来て。こうやって拭うの。払うの。ゴミ。なんか来たの。来たら払うの。ただそれだけ。とちゃんと。ここ狙って。おなか、おなか狙って。向こう行っちゃうのね、彼。こうやって払っただけで。え、何もこの手を、向こうとかやらなくても、払うだけこういうふうに、向こう行っちゃったでしょ。 だからこう 払, うの払うだけねこれ払うだけ実は最近ねやってんですよ払うのね払ってきてこうい う, ふうに向こうに行っちゃうの狙ってんだから彼は狙ってここ来 る, 来るんだけどほらこうこうスローモーションでしょ。とこれがこう来て向こうに行っちゃうのこう来たのが上から触ってこうなっちゃったの で彼はこうな、で、こうな足止めてやりましょう足止めて、こうゆっくりついてもらって真ん中おへそおへそ狙ってそういう感じおへそ狙ってそういう感じ、ね、そうすると彼り向こう行っちゃったので、ここまででいいから何もしないここまでね、ここまでの稽古練習じゃはそれやりましょうはいどうぞこの払う感覚それと手この手をこういうふうに避けちゃうとこの暴力が向こうに行っちゃって あのなんで僕の手が支えになっちゃうの彼のねだからなるべくこのこの手を支えにしないで来たら来たまんま来たらどうぞ来てくださいあちらへどうぞっていう感じでやってるのだから柔らかくしてで来るよね間違えちゃったまあこ来たらこうほら向こう行っちゃうのこういうふうにこういうふうになぜてんの同じスピードでなぜてんのだから こう来て、ここに来たよね。真ん中来た。来たんだけど、こうふうにずらされちゃったのこれを、こうやってやると、こうやってやるちょっと、やってやるとよくないんでね。こう吸収してるって感じ。うどうぞ、打ってくださいで。打ってください、はい、あちらっていう感じだから。えー、それが今のやつだからなるべくここ、稽古方法としては、まっすぐ。 全然平気ですよで、こう打ってここうて。そういう感じおへそ見せておへそ見せてどうぞでこの次は足を使うこのままだとねここでやると次力パッとこの手力抜いてパーンとこっち来ちゃう可能性があるでしょだからできたら足使って転換みたいにするんですよできたら向こう向くのそうなんでもできちゃうこっ ち, こっち来たら向こう向くの これ同じ、同じ、同じ、向こう行った。今はこのままでも行ってたんだけど、このままでも向こう行っちゃったんだけど、今度はちょっと腰を変えるの。そうすると僕の前に彼は行くの。で、何でもできます、状態。来て、来て、僕の前にいるから。で、手は向こう行っちゃったの。で、この手があるから、彼はこっち、この手で入ってこれないんですね、蹴りも来ないのこの手邪魔。こうなってるから。で、横来ちゃったから。 <笑>こう来て手が向こう行っちゃったこれで次来ないこれか来るにはぐーっと腰を返して腰を返してこれで初めて来るでその時には僕はもう終わってるからそういう感じね、えー、じゃあ今度足を使って足を使ってというか腰かな腰を使ってまっすぐ見せて向こうまっすぐ見せて向こう 合わせてね、まあ、オフに。っていう、手をやりました。足、腰、こうきたら上から、さ上半身はこれと同じ、さっきと同じ、同じ。で、足を、腰を使う。もう一回、オフに。そうすると、割と、彼がいる。こういう感じ。今度は、ここを自由にして、彼には一緒に合わせる、オフに。そうすると、こういう場所。で、自分は安定してる。自由。 で、からは前に。そういう状態。じゃあ、ちょっちでしょう。ここね、ここ来るやつ。これ困っちゃうんだよね。これ、これも同じ。今、お腹来たでしょこうやってやったんですよね。来たら、こうやっちゃうんだ。同じだから。で、こっち、こう、こうに、こう来て、なんていうのかな。こう避けたりしないで。 したら、どうぞあちらへそういう感じちょっと覆みできますね彼の場合ねこういうふうにしたらこっち出すでこうそれでこの手プロテクトのためにこの手を一緒に使うっててマンチこういうふうにそうするとこの手があるから彼来ないねでもう抜けてくればこういうふうにこう来たらこういうふうに さっきの、ささっっき、きあ、そうだ。さっきやったですよね、こういうの、これと同じ感じで、ここだから首に行かないで、まあ首でもいいかも、何しろ、何しろこういう感じ、説<笑>明こう来たらこう、ね、こういう感じで、も、あちらへどうぞ、意識、まっすぐ、自分、まっすぐ、追っかけないで、こう。 でゆっくり打っっってて、もらゆっくりまっすぐ打ってもらってこれ横目打ちでみんなやってるじゃないですか同じですから横目横目横目やって横目横目こういうの同じ全く同じいつもやってるやつこうやってやってるのこれ同じだから殴ってきても同じってこういうふうに、ね、今内から入りましたけど内から入りましたけどこれを外からできたら外からこういうやに かから入ってもも同じかもしれない。こう入っといて入っといて当たるよそしたら抜いてでもいいかもしれないですけどまあ初めからこうね拳のところを触ってこうやってくれば、ら全部こうじゃあちょっとゆっくりこれやってみましょうどうぞ外外の方が安心なんですよね僕は外に、 じゃこの次の手が来ないこ。この手が来ないから、こっちのが安心。内に入るのあります。内に入るの。こ う, こういうのね。こういうのね。合気道のさばきで横目打ちで2つ。こっちとこっち。さっきやったのと同じ内。内に入るのあるじゃないですかね、こう来たら。こういうの。これ パンチで来るとこう来た来た、こうなっちゃった時次待ってるのはこれなんですよねだからなる入ったんだけどこのままやってると次足来るのこっちなしね普通はこっちの足でこれはすごく難しい危険この辺何かそろそろして気分ちゃたからやったらすぐ返すのやったらすぐ触ったら すぐ外もらうそういう意識ねこのまま待っちゃうこのまま待ってると次の瞬間来るここだからパッともうすぐ次もらうそういう意識でやりましょうえー外だったらいいたまたまうんじゃあこっち来ると思ってこ っ, こっち来ると思ってこっちが来るのねこっちが来ると思って外 こっちが来ると思って外に出ようと思ったらこっちが来たのそうするとえそうこう来ちゃったんだよね<笑>これしかやりようがないのこっちだったらそのままいい調子になってこうああ予定通りになっちゃうんだけど予定が外れてこっちが来るなと思って見てたのがこっちが来るこうやるならざるをえないねこのまま待ってると次来るのねだからしたらその場合はすぐ変わるで んんだで。<笑>こう来たらすぐ変わるってことねここねこれで何かやるとこういう形じゃあ内側もちょっと難しいですけど内側もちょっとやりましょうこっち来てもどっち来ても同じこっち来て内側この手内側に入るのでこっちが来たとするじゃないですかで今こういうふうにやったんだけどこれは同じことだから、ね、両方どっちも同じどっち来てもいいのどっち来てもこっち来たらこう こっち来たらこうそしてすぐすぐ変わるじゃあそれをやりましょうかそれでこうお腹とかこことかいろいろありました今度は自由にねあのじゅこれ使ってまあちゃんとちゃんとまっすぐこういう形に入れればあとは何でもできるんですけどであとつなげていくのね合気道の形で収めていく転換して何かやるとかどうしたどうしたどうした こうした何か固まってるな大丈夫か<笑>こうやってこうやって変わって何かやるとかあとはじゃあ自由に少しねこの突き技を突き技を顔とかこう最初そうそう見せてね そ, そして何か、ね、あ当てちゃいけない当てちゃいけないんだけどでちょっと練習しましょういろいろねじゃ あ, あのぶつけあこう青たん作らないように。 そっと最じゃあお願いします。